もうはいえー、我々の財産である、うんえー、国有地がですねまあ不当にダンピングされてんじゃないかということが、えー、もう2月ですかね2か、ね、月ぐらい経ちますかそろそろもうそんな、ま、そろそろ7月も経ってないなんかもう 長, か長いですよいや、ね、濃いでこの1か月森友のことしか考えてませんから<笑>私妻の誕生日それで忘れて家庭内がえらいことだったんですから。 ここんなところにでそれはも、ね、いいんですけどね<笑>今日はもう本当に森友問題を徹底検証していきたいというふうに思います<笑>はい、はいはい。もう皆さん大体森友のことはね、はい、あのー、ご承知だと思うんですけれどもまあこれ、えー、まあ基本的なところで言いますとねあっそっち立てますか、まあそ立てまうん、はいって ま, かまあ前例のない認可と。 いうことが一つありますよね宮本さん、はい、あの前例のない認可ということではえばまず最初に国会でこの問題していただいて、はい、あ の, あのそもそも学校の認可を申請しようと思えばコ、うんえーチも校舎もなければね、うん、それはあし認可申請しようがないんだけど、うんうんうん、あのそもそもこの国有地をこの森友学園に貸し付けるとか、うん、あるいは10年以内に買いするとか、うん、そういう議論があの審議会でやられる前に、うん、もう申請を というんね、ってことはもう内々で貸しますよとそういう話が出来上がってたんじゃないかとそうでなければ、うん、そもそも認可申請は出せない、うん、で、えー、実際に審議会開いてみたら、うん、その私学審議会開いてみたら、うん、この学校大丈夫かと、うんうん、経済的に財政的にな持たないんじゃないかっていう声がとっとこう出るわけですね、うんうんうん、だから一旦継続審議になって、うん、で継続審議になったんだけどあの年明け 早々と臨時の審議会で条件付き認可っていうふうになるんですけど、うん、まあ今では大阪維新の深会議員がその間に、うん、あの要請を受けて口利きをやったってことまで明らかになってますから、うん、小学校のまあ設置のためのそのまあ条件付き認可ということですけれども何が一番 重視されるんですか私学審議会の中で議論をされるわけですけどまあ一つは経済的にちゃんと成り立っていくのかと全部、うん、子どもたちが、はい、途全部、ね、学校子どもたちおりますから、うんうん、突然学校が破産しちゃうと大変ですから、うんうん、ちゃんと安定的に学校がやっていけるかっていうのが一点と、うん、それからやっぱり教育内容カリキュラム、うん、これも大問題になってますね、うん、この学校は要するに えー、これまで幼稚園やってますから、うん、幼稚園でやってるようなことを小学校でもやるんじゃないかと、うん、そういう、うん、い不安の声もいっぱい審議会では出されてますね審議会でお金の問題とカリフラムの問 題, 内 容, 問題内容 と, 内容となんか一部には、えー、宗教というより思想教育だというような話もあったりとかもうその出てくる財務諸表がこれホンマかとんか夢のような。 あの数値しか出てこないと<笑>こんなんやったらわしがやりたいわとこんなうまいこといくはずないとなあものすごい儲かる感じになってるんですかもうまくるになるような形になってるとやっぱり私学審議会の委員の方々というのはご自分も私学を経営しているその私学の関係者なんですよ。だから自分のところの学校に引き寄せたらありえない話だと一目見たらわかるんですね、うんうん、そういうものになっている、うん、ということですよね でまあ、これがいずれにせよ条件付きで、えー、認可適当とされてから、うん、借地契約が結ばれると、はい、その借地料がダンピングっていうのはこれ宮本さんこれどういうことですかいやだからもちろん最初のこの年金千0 0 0万円というものについてこれはきついと、えーはいということでと<笑>、えー、先日小池支局長が明らかにした例の、はいはいね、自民党政治家の、ね、事務所のあのメモの中にもそういう要望が、はい。 えー、この 森, と森友学園からってでこれだけ引き下げられてるということですよね。買う時には8億円の値引きということですけどを見ますかこのラ、ね、ッピングの先の小池さんが、ま、さ今出2日間にわたって、はい、参院の予算委員会でね質疑を押した時のノリ、ね、をちょっと2分でご覧くださいどうぞ私どもはある自民党国会議員事務所の面談記録を入手いたしました で、そこでは森友学園側と近畿財務局や大阪航空局とのやり取りが克明に記録をされております。私はこういう事実を示した、それが違うというのであれば、それが違うというのであれば、この証人喚問あるいは参考人招致、国会招致に賛成してください。それ、どういう文章かもわかりませんよ、それを真実だとして、俺に言えと言われても、ですね、それが真実だということは、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 昨夜、この意見をした忠参議院議員が記者会見を行いました、森友学園の籠池理事長側から何度も財務省などへの働きかけを求められたこと、3年前の4月には籠池理事長夫妻が金銭らしきものを持ってきたことなどを証言されています、で総理も財務省も政治家の関与はないというふうに言ってきたけれども、新たな事実が出てきたんですよ。 今までの関与はないということは、ね、通用しないと思います。自民党の中に、河野池氏のように、森友側から働きかけを受けた議員がほかにいるのかどうか、徹底調査すべきじゃないですか、総理にそれを求めます、えー、まさに政治家派であればあ、権利をかけられたら、ですねしっかりとその説明責任を果たしていくべきだろうと、このように考えておりま小池晃君。あのねテレビの評論家じゃないんですよ。あなた、責任者なんですよ、総理は。今のは全く責任、責任者としては。 答弁じゃないですよまるでその第三者的なね無責任な人ごとな全くそれではダメですよな、はい、すごいすごいすごい追及でしたねいやなんかすごいあの私あの委員会いたんですけど総理はねあの爆弾資料が来るとは全く想像してなかったんですよねで当初はねやじってたんですよ どあの同じ日にあの別の議員の方が週刊誌文春だったと思うんですけどそれを元に質疑されてる方予定されてる方がいてどうも小池さんもそれでやるんだろうと「う週刊誌ネタでやるな」みたいなやじを飛ばしてたんですけどであれが出て真っ青になってであたかも私の事務所から出たような言、ね、う, うなとかねといのに本物かどうか分からないとか言ってね あれだけ言ってその2時間後ぐらいに河野池さんが記者会見をあのされたあれは あ, のあれはわしのところのメモへあえてね言ってはりましたけどま あ, あの非常に爆弾なあの内部資料でありましてまああの結局資料も捨ててますからあそこに書いてあることが本当かどうかっていうのをね河野池さんにあの聞くなり。 えー、理財局長にちゃんと確認するようなしたらいいと思うんだけど全然自分たちで調べる気が全くないですにな、ね、説, 説明責任説明責任ですよこれここに来て<笑>あんた責任者やろうと<笑>いやちょっとそれでは国民はね全然納得できないし、まあ、8割ぐらいの人が呼ぶべきだってね国会にちゃんと呼んで国会に籠池氏参考人ね理財局長呼ぶべきだとそういう形になってますけどま あ, あの非常にインパクトのある、えー、質問だったなと 私も思っております、うん、あのメモを、まあ、見ましたけども、はいはい、見ましたか見ましたってあの書き起こされたやつ見ましたけど、はいはい、あ安倍さんというのはしつこいっていうか、はい、何度も何度もすごい頻繁に氏が、ね、そう報告とか、うんうん、こうアポ取ってくれなんとかしてくれっていうのを、うん、もう逐一この小野池さんのところに。うん、そうですよ そのしゅ執念というか、ね、それは河野池さんもこんにゃく投げるわって<笑>ねさすがにちょっとすごいですよね河野池さん一番すごいと思ったのはあの建物を中華料理屋やって言ったことですけどね <笑>,、まあ、笑ってもらいましたけどね<笑>いや本当にに、ま あ, も あ,、はい、あ, あ赤い建物ね。時はさすがやな<笑>と思いましたけど、はいはいはい、でも あ,、まあ、あんだけしつこく言ってたから、うん、そんな多分河野池さん一人に断られたからって言って、うん、まあ諦めてないでしょうね っていうまあ、そうです ね, ですねだからあのメモは3月15日あたりで終わってて、うんえー、あのあにいるんじゃないかとでそれを、うん、うちが証明しろ と, 証明しようということになったわけですねということです、ね、自民党の中で調べる気はないというそうなんですねまあそこから伺えるのはあの、籠池氏という人はですね、えー、こんにゃくのようなものを持っていく人だっていうことは明らかになるわけでしょ そ, うです、ねうん、それかだから認めてましたしね商品券持ってきました それを受け取ったのではないかと、うん、その証拠に籠池氏 の, あの望むように、うん、その事態が動いているというとですね。ねでまあ最終的には彼らはもう答弁不能ですから、うん、あのとにかく取引はあの、うん、適正だったんだと<笑>取引が適正だったんだと、うん、も う, こ, うこれしかないんですね。た、うんうんうん、ただあの誰が見たってそののお隣の 豊中市が買ったど、うん、ほぼ同面積の土地が14億 2,、うん、2300万円、うん、それからそもそも不動産鑑定の結果は今度の土地だって9億5600万円、うん、それが8億円の値引きになってるとこれが適正なわけないじゃないかと当たり前の話なんだろうねあの横 の, あの豊中市が買った公園って、はい、元々その同じ土地をまあ半分ぐらい公園にしてもとも元々豊中市は両方とも買い取って 防災公園にしたたかったわけですよ、ねうん、ところが高いからもう半分でも14億ですから両方買えないので泣、うん、く泣く諦めて半分にした半分にすると防災公園の面積に少し足りなくって、うん、あの小学校か何かその上で学校の面積もあの加えてやっとまあクリアしたっていうぐらいでね、うん、それでね元々同じ一つの土地だったもんだ な,、ね、なの片方はそういう14億で買われて片方は す,、ね、すっごい込みが埋まってたと。まあね 西の豊中というふううふににも言われるよ豊豊<笑> 問, 問題とこれのねやっぱり問題まあ初めにこれおかしいんちゃうかと言った方がねあの豊中 の, あの市会議員で無、ね、所属の木村誠さんといいましてねこの問題をせんべいつけたと言いますか、はいえー、おかしいとで情報公開したらなんか黒塗りできてるというところで、うんえー、私ども共産党の山本一徳市会議員団がですね いろいろ調べてほしいっていうこともあってそうこうしているうちに、えー、あの朝日新聞の記事が出てと、うん、いうことになったわけですまあ危機解釈ですよなんでそもそも国有財産を原則は公開しなきゃならないのに黒塗りできたのかと、うんね、別にやましいことがなくてりまし い, い, かですいことです、ね、全然やましいことなければ出したらええわけですよところがこれ見たらどう考えてもやましいんじゃないかとこれね、えー、どういうことかと。 土地の評価額が9億 5,600 万円が売却額なんと1億 3,400 万円と<笑>テレビショッピング風だと<笑><笑>なんと1億 3,400 なんと<笑>そういうことですねこれすごいです隣の豊中市が購入したのが9億、ねえー、評価額が9億で10、えー、実際は14億円で購入しているということですね、まあ、これあれ、うん、ねこの間質問で辰巳さんがそうなんです実はねあの、うん 随意契約なんですけど1対1であの売却交渉するんですけど実はねあの入札のようなものをやらんとダメなんですこれ見積もり合わせっていうんですよつまり売る方国の方はこれぐらい以上じゃないと売れないという価格を持つで買いたいという人はこの値段はこれぐらいかな自分で計算してね、うんえー、なんかゴミが埋まってるやだったらこれも差し引いてこれぐらいかなっていうことで見積もりを合わせるんですで提示した額が 上回っていれば予定価格をじゃあもう花からいくらで売りますよとは言わない、ね、やったらダメなんですん。これ国有財産随意契約でもややっちゃダメなんです。だから先え豊中だってめっちゃ提示してそうです。豊中見てください。<笑>豊中だから豊中は本来豊えー、国はこの土地は九億ぐらいの価値しかないって思ってたのを豊中はちょっとねあのやっちゃって<笑>っ読みを間違え、ね、間違ちゃったんですね。<笑>読みを間違えて十四億提示したので十四億で 買ったわけですよだけど国有財産ですから1円も高く1円でも高く売るのが国の仕事ですからこれがあるべき姿なんです、うん、でまあ豊中の名誉回復のために一応言っとくと あ, のあそこは防災公園ということで交付金が結局出てねあの実際の負担額っていうのは2000万とかそれぐらいしか豊中市は負担してませんので名誉のために言っとくとメの税金をに無駄使ったわけじゃないまあまあいろいろね言われてるみたいですよ 隣は一億で、なや、うちは十四億でこうって、この件。ないっしょう、どないなっとんねんと。あ, あ、一応みや、とのみや言っておきますけど、うんうん、ただ、あの原則は見積もり合わせをする。なんかこれが普通のやり方っていうこと、ね。そうなんですね。ところが、私がこの先日やった質問ではね。一億三千四百万円、これ八億二千万円が、えー、値引きされたんですけど。これも本来はやらなあかんのですよ。で、国は一億三千四百万円で売れると思ってても。 森友がちゃんと自分で計算をして例えば5億円という提示をしたら、うん、国は5億で売らなかったわけです、うん、それをねやってなかったんですよこれがねあのしどろもどろになったんですね局長がれだからやってないってことは、うん、国から1億3400万ってどうですかって言ったってことですねそうそうそう予定価格をばらしちゃったわけ、うん、言ってみりゃ、ね、だ, だからもっと突っ込んでいれば<笑>あのやってないんだけど彼女にしかし実はやってると。 じ実はもう事前に<笑>その裏でも う, <笑>もう一歩で言えばねも う, 前 も, うもう事前に見積もり合わせ終わってると一応、はい、<笑>ですよ一応僕3 0円皆さんも次はそれで<笑>そこの部分でほんだら僕はそう思いますけどなるほどいや真相はね、うん、そうかもしれませんねそういうことなんですねだからここにねもう一つの問題が あ, のあるとだからもうもともと仕組まれてたんちゃうかっていう話ですようです、ね、もう最初から最後まで もう1億3400万円ありきじゃないかっていうのがやっぱり見えてきますよ ね,、うん、ねそうだね、うん、まあ要するに有益費っていうんだけどあの汚染土壌があったとか、うんえー、コンクリートの柄を取らなきゃいけない、うんうんうん、あらかじめそれをやって、うん、1億3200万っていうのは4月6日時点で渡してるわけです国からあの3メーのところまできれいにしましょ う, そ う, そうっていうやつですね1億3200万渡しといて、うん、1億3400万で売れば差額200万とだからもう 200万でったのです当然、うん、なんかそのねそその金額が似てるっていうのがすごい怪しい そ, その差が200万ね。これほんでこれがねまあちょっと分かりにくいかもしれないと校舎があってね見取り図でしょで8億2000万円の根拠っていうのは赤い部分赤で囲まれてる部分を保証しましたっていうわけこれにうんうそうそうそうここにゴミが埋まってるという前提 で, のの 赤, で、ねうん、赤以外のところはあんま埋まってないと。 全赤い部分ってい う, のは、ね、うだけど宮本さんねこれ校舎以外のとこもあるじゃないですかグ、うん、ランド部分っていうのはそもそも国が保証せなあかんのかっていう議論もありますよねまあそうですねうんせ、えー、でえちゃうかっていうのゃでもそうそ う, そ う, そう、ね、規則言うてへんから表面が3がきれいにしてあるならそれでいいんじゃないもちろん表面にゴミがあんねやったらね、うん、それはいいんじ一億三千万かけて にしたんですよね。初めね。はめめに。ってるはずなんで、うん。文部科学大臣に私あの質問してますけどあの学校つくるのにどれぐらいまでやらないかんっていうのはう基準がないわけですよ、うんあのうん、3, 3メートルやらないかんとから4メートルじゃないか、うん、3 8メートルなんていうのは決まってないわけですね、うん、法的な拘束力がないわけですよ、うん、で現に籠池氏は運動場なんかやってないですよと一切。 取ってないですよだからこの赤枠 の, の, の中で も, も建物建てないところは何もやってないわけですよ実際取ってないわけですよねそれ大体どれぐらい分でなんでか私の質問に対して答えは3億6千万円とその分でというか3億6千万円分はもうまずはあの見積もりに入ってるけれども使ってないとそれやってないと。 金浮いてる。まあ、どのことは4億やったかどうかももちろそんな保証ないんですよ少なくとも3億6000万円分は全くやってな い, ででてい、うん、完全に浮いてるとこういう話ですよねすごいすごいスキームですねこれねうそう考えたら8億かかりますやったかどうかは知りませんけど、うん、っていう話ですよねこれあっそいいんですかそんなのいいのはあの。 ダンプカーで言うと、四千台ぐらい分なんですね。高、うん、いところを全部やったらってことですね。誰もその、そんな走ったのは見たことないと。うん、全然違う、あの事実とは違うんですね。うん、だから、この一万九千五百トンっていうのは一体何によって導かれたか。うん、これが八点二億円の、あの根拠ですからね。うんうん、だから、ええ、八点二億円を引くために。 1万万円のトンだからその9億何千万っていう価値があって、うん、1億3000万で売りたいから 8.2 億円引かなきゃいけないからゴミは1万9000トンないとこない と, といといかんと そ, その可能性があります ね,、うん、そう だ, ねだってんでねだってなんで3メートルでも4メートルでも3 5メートルでもなく3 8メートルなのかと誰も答えられないわけですよ、うん、それは1万 9,500 トンになるところがちょうど3 8メートルだったと。 しか考えられないいす言まね。まね<笑>確信の部分にいきますね<笑>そうですよねいや僕もはっきり言ってそう思いますよ 1.34 億円ありきで9 9ーとか3 8ーとかね、うん、かあのゴミの含有率なんかもねそうそうそうそう 47% でしたっけ、うん、半分ぐらいは入って半分ゴミだっていう、うん、それもまあここから逆算したんじゃないかってい う,、うんうね、だから 3億やったらちょっと高いよなと だ, だけど1億切ったらさすがにやりすぎやなと 一億三千四百万ぐらいで、どうですかねと、裏の見積もり合わせ。そうそうそう。<笑>まあ前もって、一億三千二百万渡すことだしと、うんうん。うん、まあそれなら買えるでしょう。その分ぐらい。ら い, い, してな い, といやでも、もう結局払ってない。そう で, <笑>です。そ<笑>うです。はい、確実ですから ね, かってませんからね。これも分割っていうのが、まだいたしますねま。まだその分でお金が現に払われたのは、二千七百万円ぐらいですから。一億円はまだ回収してないですね。うんうん、これは。あ、皆さんほんで。 これもし認可がねされない場合どうなるのかっていうのがいろいろね話題にも残ってきてるじゃないですか、うん、3月31日認可下りずに4月に学校スタートできないと、はい、それは校舎はどうどうなりますかねいやーその、えー、認可延期っていう話が最初あって、うんうん、間に合わないから少し延ばすという話だったらですね、うんうんうん、まあまだしもですね、うん、もう今不認可ともう認可しないって話があてるから、うん、認可しないとなると、うん これは完全に中に向きますよね。中に向くと思う、うん。そして本来はそれは、うん、あの約束違反ですから、小学校を作るっていうことでこれは売却したわけですから、うんうんえー、買い戻し特約を発動して一億三千四百万円返せと、うんうん。その時には全部さらちにして、まあ中華料理屋はまず解体してもらう。中<笑>中華料理屋やりましょうよ。ゴミだらけ。中華料理屋中華料理屋 さ, さ戻してもらう時には全部消するというとにもなるんですけどね。<笑> な, なりますか。うん いや、もったいないですね。なんぼかかったか、ただわかんないですね、あれね、今問題になってますけど。これ、そうです、ね。二十三億なのか、七億なのか、ね、なんか三つぐらい値段があるって言ってますね。森友は二十一億という申請をしたんです。かんかんね、で。うん えー、サスティナブル 建,、うん、建築物の 先,、うんうん、先導事業という国交省の補助金をもらうためにそれでも全額にかかってなくて、7割に査定して、15億ぐらいにかけて、6200万円というのが出されてるわけです補助金が6000円、ところは大阪府になんぼでこうした作ったかというの7億5000万ぐらいで作ったということになって、うん、別の報告が上がってますから、これは食い違ってるんですね。うん もうあの国交省の職員に言わしたら、うん、あの建物は7億では絶対に建てへん言ってますわだから大阪に嘘言う、えっと、大阪の方に出した方が嘘だ っ, っちゃうかとあの20億かかってるかどうかわからんけど<笑> 7億はないって言ってますわ<笑>、うん、単価で平成で見たらだから7億で7億5000万でやったとしたら、うん、手抜き工事をやったかもうまともなお金を払ってないか、うん そうしか考えられんだ専門家がパッと見て、うん、いやこれ安すぎるやろっていうのは気づかないもんなんですか、ね、でそうしますとねいや そ, うしそうしますとね先導事業でしょサステナブル建築物、うん、つまりこれモデルケースなんですよだからモデルケースが手抜きやったりあそんなのなんまともに金払ってなかったら、うん、それはもうそもそもの趣旨に反するんで、うん、そうなるとやっぱダメですよねこれはね、うんうん、ちょっとあなんあこれメールを、うん、いただいてるんですけれども、うん、やっぱりそのああ まあ、連日ねテレビでやっているんですけれども、うん、大阪府知事の松井さんは今あの認可を延期とか、まあ、不認可っていうふうに言ってますが、うん、そもそもこの認可基準っていうのが変わってその認可適当っていうふうに森友、うん、学園もまできるようになったというので、うん、そこはねやっぱりちょっと最初が医師の責任としてどうだったのか、うんうん、これを。 そそもそもこの申し込みできるように申請できるようにしてしまったっていうらへんの責任があって今になってちょっと大阪が手のひは返したじゃないけれどもお守り友が来もちょっと切り捨てかかってるんじゃないかっていうような、まあ、メールを頂 い, いてるんですけどもともと借金持ってる法人が小学校は作れないという、うん、あの設置基準になってたんですよね。 それが、えー、2012年つまり橋本さんから松井さん変わったぐらいですかねそうですね、えー、2011年に、えー、陳情があるんです森友学園からそれを借入れ金も受、OK、け し,、OK、してくれたそれ認めてるんですよね森友だけほかからない、はい、森友一つからそれは橋本さんが受けたんです、うん、で現に緩和して引き下げた時の知事は松井さん、うんうん、でそれ以降その条件で、うんえー、申請したのは<笑> 森友 だ, けだから事実上は森友学園に言われる側は橋本さんも松井さんもその基準を引き下げたということがありましてねだから僕らから見てるとそういうこの常に傷があるもんだからあの逆に今ここでとにかく違うんだということを言わないともうとんでもないということでもうできるだけこう自分たちのその元々の。 森友応援してたのをね、うん、まあ今否定するために必死になってると、うん、そ仮入れオッケーみたいに し,、うん、してしまったからこのそんな高いのは払えないとかいう話値、うん、下げしてくれないと土地が買えないからっ て,、うんうん、って い, 話いやも と, も と, も, と<笑>もとそういうこともの車なんですよああ、その工事員じゃないんですよだからそんなのがケー、OK、したがためにこんなことになって大阪府の私学審議会の議事録をずっと僕もあの全部使って質問しましたけどね あの、そもそも2号基本金っていって学校を作る時には積み立てるんですねお金を大体普通の学校は、うん、で、ここのあの、森友学園は2号基本金第2号基本金はゼロ積み立てなしえどうやって作るつもりだったんですかでまあまあ、まあ、寄付とかなんですよあの、彼らが当て込んでるのはね、うん、それと借り入れの方が持ってる金よりも多いと借金の方が多いとだからもう ど, どう考えても財務的には、うん、あ寄付ってあれ安倍晋三君 安倍記念小学院のですよ<笑>もちろん寄付を売ったりパンフレットには、うん、安倍昭恵さん の, の名誉校長もですね、うんうん、まあこの間お辞めになったけれども、うんうん、寄付を集めてる時にはもう安倍昭恵さんの顔写真がバンと入ってそう、ねえー、集めてるわけです、ね、まあそんなこんなでね安倍さんの話が出たわけですけどこれをちょっと見ましょうかまあ安倍さんのなんか答弁も一転してますよね<笑>結構ね一、ね、週間 すごいよね同じ人が言ってることだとは思えないぐらいの表現ぶりですけど当初は私の考え方に非常に共鳴している方妻から森友学園の先生の教育に対する熱意は素晴らしいと聞いているとでそれがですね1週間ですかこの方は簡単に引き下がらない方なんですと非常にしつこい何回もお断りをした中でこういうことが起こってしまったのは非常に残念だと。 まあこれ籠池さんどういう気持ちで聞いてるのかなと僕も思ったりしてるんですけどまあしかしもともとはえ安倍首相総理のえ妻である安倍昭恵さんがえここの小学校の名誉校長になるこのねということだったと考え方共鳴してたっていうのがどんな考え方だったのかっていうのがね、うんうん、それはね それは実は、うん、あの安倍さんもそうだし松井さんも、うんうん、実は全然意気投合だったわけですよ、ね、こ, のこの学校の教育に、うんね、で、私まあ、一番これここが原点じゃないかと思ってるのはね2012年の2月26日いくらまだ自民党が野党時代ですけどえ2012、うん、年2月26日に大阪であの、教育のシンポジウムをですね、うんうん あのにに日本教育再生機構という、まあ、これはまた靖国派の教育を日本でやろうというような勢力なんですけど、うん、教育進歩やってそれで松井さんと当時知事の当然知事だった松井さんと、うん、それから安倍さん元首相と、うんまあ、野党ですけどねあの当時は政権転落して、うん、そして八木秀次さんという日本教育再生機構のまあ本当にウルトラ右翼の。うん 教, 教育学者と3人で意気投合してるわけですよでここで言ってることは何かって言ったらまあ教育基本法改正したけど実際はその意図のそういうものになってないとまだまだ教育がだからもっとちゃんとあの安倍さんが第一次安倍内閣であったような愛国心なんてことを書き込んだような教育基本法の方向で教育をぐっと右へ持っていかなきかいかんと そ, のそれを大阪では教育基本条例という形で。 やろうとしてて、うん、それは結構なことで私の考えと全く一緒だと言う意気投合してるわけですよ、うん、安倍さんと松井さんが、うん、で、そういう流れの中でこの学校の教育っていう、まあ、幼稚園の教育、うん、また学校の教育っていうのは出てきてると、うん、それは、うん、教育職を子供たちに安心させたり、うんうん、まあ安倍さん頑張れとかですね安倍首相頑張れとこういうまあ、本当に右寄りのある非常識なきょ、うん、教育にやっぱりなってるってことでしょうね、うんなんかい そういう角度から考えると、まあ、この間大阪の教育行政っていうのはもうかなりむちゃくちゃになってきたじゃないですかで、ね、だから同じようなこ の, あの流れというか方向にその維新ということと、うんえー、安倍籠池ラインといいますかねそういうのがこう並行してあるとそういう流れに大阪の教育がむちゃくちゃにされてきたという角度からも。 まあ、ちょっと見れれるるかもしれませんね。ちょっとそれに関わるんですけどここメールなんですけど、はい、あのやっぱりさっきみたいにねお金がまあ、うん、あんまりこう、潤沢でないけども、うん、なぜそこまで無理無理のねこう、議員なんかにも働きかけて無理してまで、うん、どうしてそんなに小学校がここは作りたいのかっていうまあ、ご質問なんですけれども、うん、この先ほど申し上げた日本教育再生機構という人たちっていうのは 非常にうまい 得, 得意な考えのうちにしてねあの世の中みんなも左がかってると教科書なんかも全部もう左がかってる と, も う, も, う<笑>てるともう共産党ばっかりだと公立学校はもう全部ねあの教祖とか共産党の教師ばっかりだともうそれぐらい世の中共産党ばっかりだったらもっと<笑>もっと<笑>もっとよくなってそうなんですが<笑> で, す、ね、でももう被害妄想的にそう思ってるわけですだからあの教科書でも育法者っていうまあ えー、非常にこう、まあ、問題のある、ね、あれだけがまともで、うん、他東京書籍とかみんなダメだとそれからこの学校の問題でもせっかく塚本幼稚園で教育直後を暗証させて教え込んでも、はい、公立の学校行ったらちょっとなんかあんな訳 の, の, のわけのからんこと言ってるよって言われて、うん、心が揺らぐとらぐだからそういう心が揺らがないように塚本幼稚園のような今度は小学校を作りたいとそして次には中学校を作りたいと。 あわよくば高校大学までつまりまあ進学依頼だほうがいいんですよあんな非常識な、えー、今までね行くよりもやっぱり普通の学校友達と交わってっていうのは当たり前のことなんだけどそれをもう操作せずにもうと注入して大人にまで持っていくっていう教育をもくるんだとだからお金がなくってもそれをなんとかやろうじゃないかっていうちょっと本当に恐ろしい計画なんですね。ですよねだから こういう、いまあ、お母さん新聞とか言ってねいろいろ出されて て, て、まあ、その中で、ね、安倍昭恵さんがねファーストレディーとして思うこととか言って今日、あの、講演を結構何回かされてるんですよねだからなんか「私え名誉校長って勝手につけられて」とかねいやそんなレベルじゃないですよ。<笑><笑> これつけられてもあの普通に付き合いされてるってことでしょだ、ね、で, ここまでやってねこれ上はあの籠池さんの一文が載ってるんですけどね「歴史の記録」っていう、うん、その中には例えばブラックバイトの問題が当時話題になってたら、うん、あの学生が大体勉強ほっぽらかしてバイト残業に明け暮れてんな問題だと。うん 全然その、もう本当にこれだけ若者たちが今、うん、ブラックバイトに流されてるのに、うん、そういう論なんですね、うんうん、でそこにつけ込んで共産党が作動しようとしてるみたいな話なんですよ、ね、世の中の見え方がも う, も う,、ま、もう全然間違ってる、うんうん、まともな感覚じゃないですよね、うんうんうん、そういう非常に歪んだ歴史観、うん、教育観を持ってるってことですね、うん、安倍さんの昭恵さんがその名誉校長やってらしてあまあ 半分騙されてみたいなことを言ってましたけどちょっとあの、ね、これもメールであ頂 い, いたんですけれども、えー、あの塚本幼稚園に、うん、あの自分のお孫さんかながあの通ってたことがあるっていう方からメールいただいたんですけど、うん、ちょっと長いので要約してますけれども、うん、その小池さんの街頭演説で、うん、首相夫人は広告とっていう風な。 こといこをを言っててられれたんですけれども そ, のそれを聞いて私たちの気持ちを分かってくれる人がいたというふうに感謝しましたと。では自分の孫はすでに退園していますが、えー、当初自分はあの入園するのを反対だというふうに言ったんだけれどもあの娘夫婦自分あのだから通っている子どものお母さんとお父さんですね、うん、が、えーと「安倍晋三夫人が関係しているのよ」という感じで。 バックが大ききいんだから安心できるでるしょっていうふうにまあその娘夫婦に説明されてそっかっていうふうに納得してまあまあお孫さんを入れたとだけどやっぱり入院してからの状況を見ると孫の成長にこう悪影響がなければいいというふうにはらはらしててやっぱりたくさん疑問とか恐怖とかっていうのを感じてまあ結局は退院を決意したっていうんですけどやっぱりそれであの安倍総理や安倍昭恵さんが応援してる 幼稚園なんだから「大丈夫だ」って言って本当に入ってしまった人ってきっとたくさんいると思うんですよねってっから、うん、あの私退園者の話もね聞きましたけどまあなほんまに涙出るような話でねまあもう知られているようにあそこは決まった時間にしかトイレを生かさないとんでおむつ禁止でお漏らししてしまった子どもはパンツ替えるためにあの職員室に行って「赤ちゃんでしたごめんなさい」とか言ってね 言わななきゃいけないけでお尻も叩かれるっていうふうにあの聞きましたしでお母さんがそのお迎えでね、えー、バスに乗って帰ってくる子供が降りた瞬間にお漏らしするんですって。あとか縁でずっとしてるから我慢してるからできないから決まった時間にしかなん で, でかななんでかな思ってたけど結局そうやったと。うん、で渡したあの水筒のお茶がねなかなか減らないんですって飲まないんですん子供は行きたくなるからなるから、うん、だからだそんなもんです からあの朝礼というのかこう並んで何か、えー、やる時にねそれこそ教育帳を読むような時にそれでもおもらしをしてしまう子供がいるじゃないですかそういう子供がいたらね周りの子供が黙ってあのタオルかハンカチでね足でおもらししたあの濡れた床をね拭くんですって先生にバレないように先生にバレたらもうえらいことになるから3歳4歳5歳の子供にね そこまでやらせるようなね教育してるっていうのがあの幼稚園ですからまあ事実上の虐待ですよね、うん、虐待ですよ本当に子供がかわいそうでうちのマンションにもいるんですよ、うん、行ってる子が、ね、ラ, ランドセルかば背負ってね瑞穂の国小学院の宣伝のゼッケンかけてねこれをつけて登校生登園生ってことになってんでしょうね、うん だけど最近外れたんですそれがみずほの国がだからやっぱりあの子供さんもまあこういうメディアでねいっぱい報道されるに至ってますから後ろ指刺 さ, されたりとかねか本当に子供がかわいそうですとにかくうん、うん、だから僕は小学校もねだ か,、うんうん、だ, かだから安倍昭恵 さ, さんの顔が写真が載って総理夫人がということになるとよもやそんな無茶な ことがね、うん、やられてると思わないじゃないです か,、うん、かそういう意味では非常にこう免罪符に使われてるわけですよ、うん、ただやってる中身が現に明るみに出てしまえば、うん、安倍首相だってですね、うん、不適切だと、うん、国会で止めただろざえなやは当たり前ですよね、うん、やってる中身は、うん、だから安倍さんっていうのはその出発点ではさっき言ったように世の中はみんな左かかってて、うん、こういう教育兆みたいなことでやんなきゃダメだみたいな考え持ってんだけど、うん、しかし総理としてはそんなことやっぱり国会で言えない だから、そういうい矛盾があるんですね。それをとにかく、えー、総理の名前を使って、うんうん、とにかく、えー、ごまかしてきたところの学校はそしてそれにまあ利用されたというよりも、うん、まあ、加担してきたということなわですよね、まあ、騒ぎにならなきゃ別に応援し続けてたんそうそうだけどまた、ね、この1週間で騒ぎになったから、ねうん、ううこう変わったんだってい う, う, うい、ね、中身が全部出てきてね。うん ね、いやそうだからもちろんこの問題我々国会でこれからも追及して、ねはい行くわけですけど、まあ、言ってみればこういう学校が、まあ、幼稚園が、ね、あり学校が建設され開校する直前のところまで我々いたわけです よ,、うんうんですよね、もしこれがこういう問題になってなかったらそれこそ開校、ね、されてた可能性が高いわけですよね。うん そういう時代というかそういうまあ大阪なのかもしれませんけどここにあるというねあの本当に軸地だる思いじゃないですけど僕自身は思いますね本当にでもまあ最初に、うん、あの辰巳さんからもあの話があって2人で相談して2月の15日に僕初質問やってええええ もう10日24日の段階で、うんうん、もう世の中の空気変わりましたもんねだからやっぱり本当に共産党の論戦と、うんうん、やっぱり世論っていうのはすごいもんで、うんうん、それはもう今の段階ではもう当然こんなことがやられたのは、うんうん、信じられないということになってるし、うんうん、で大阪府だってもう認可できないっていう状況になってるじゃないですか、うんうんうん、当然のことだと思うんですね小学校やるなんていうようなは許されないとただ小学校で許されないような教育はですね 幼稚園でも許されないわけですから、うん、今は塚本で、まあ今ま で, まで、ね、今までやってきた そ,、ね、それをやっぱりやめさせなければですね、うん、子どもたちは救われないというふうに思いますね、うん、そうですね僕も小学校だけでええのかという思いもありますね、うん、やっぱりその虐待や体罰がね、うん、行われているような幼稚園があってええのかというのはちょっとこれから我々ね考えておいてりましょう やりましょうか子ども た, た,、ね、たちのためにやりましょう、えー、メールが来ておりますねはい、えー、共産党様森友学園問題頭に来ています籠池理事長は TBS ラジオでワンマンショーを演じてその後荻、えー、上智樹さんの番組にも出演拒否で絶対に承認勘もしてください小学校の建設費を三つも作っていたのは二重帳簿で刑事責任を問われるものです 場合によってては家具池理事長事長刑告発してください、えー、というあのメールもいただきましたあの実は今日ね予算委員会の理事会で、えー、民進党の福山さんの方から提案がありましてね、うんえーまあ、我々は承認喚問、参考人というのを引き続き求めてるんですけれどもなかなか与党がこれうんと言わないでしょこれはもうなんかバラされたらえらいことになるっていうことだと思うんですけど。 資料を廃棄してますから、ね、分からんからは呼べっちうのもんなんですけど、うん、福山さんの方から来週木曜日に予算委員会として大阪に視察に行こうじゃないかと、うん、これ視察っていうのはできるんですよ、うん、委員会ごとにね予算委員会で行こうという提案があって私はもうそひ行こうじゃないかとだから近畿財務局と航空局とあとは籠池さんですよ 籠池さんにも直接話予算こっちからいこうじゃないかとこ与党の方は、まあ、前めくにってことも言ってますからうこれねあの籠池さんに直接話聞いたらまたいろんなことわかると思いますからこれ籠池さん、うん、ぜひ我々の、えー、話ね是非言いたいことあったら何でも言っていただきたいと我々も聞 き, 聞きたいこといっぱいありますからと。 いうことで、ぜひ成功させてもらいたいと思いますし、これ与党は絶対ね、あの実現させてもらいたい。拒否しないでいただきたいと、いうふうに思います。来週木曜日ね。これは私、楽しみで す, 楽みです、ねね。楽しみですよ。大阪にみんなでぞろぞろ行くんですから。これも絶対やらや、やらなきませんね。はい。いつ決まるんですかそれやるかや決まるのは、もしかしたら、明日とか、あさってとか、今週中に決まるかもしれませんね。うんうん、はい。楽しみ。 ね、楽しみでございます。だからあの学校も中華料理屋もう見に行きますから、今<笑>あんまそんなこと言ったらあきませんね、まあまあうん。はい、校舎も見に行きますんで。<笑>はい、<笑>はい。ということで。<笑>ということで。あと<笑>まあはい。ねそれでまだまだねこれ、うん、いろんな新しい問題が出てくると思うので、はい、国会も注目してみていただきたいと思いま。あ、そうです。あのそれとそうですそうです。あの我々独自にね。 この池さんの資料も入手をさせていただいたわけですけど今あの宮本さんの事務所とかホームページでもそうだと思いますけどいっぱい意見と同時にそれこそ内部告発みたいなねあれはあそことこうなってるでとかいっぱい寄せていただいてるんですよ。ぜひねあののこ、まあ、こういういい時時代代でですすネットの時代ですからこれは告発したいとこうなってるでというのがあれば、うんうん、ぜ ひ,、ね、あのぜひお寄せいただいたらね。 皆さん の, その内部告発が国会であっとこうなることもあるかもしれませんから、はい、ぜひ、ね、共産党はやっぱり、えー、この内部告発 の, あのされた方を最後まで守るという点、取、うんはい、得するという点を、うん、きちっと間違いなくやりますから ね,、うんうん、すね、だから、やっぱりうちの党にそういう信頼を寄せて、うんうんうん、あの告発してくれる方がやっぱり。 多いた、うん、った党はなんで共産党にばかり行くんですかって聞くんですけど、うんうんうん、それはやっぱり我々はしっかりそれを受け止めて、うん、そういう告発をした方をお守りするっていうことが一点と、うん、もう一つは告発してもですね、うん、それ使って効果的にやれないと、うん、残念なが ら, <笑>ながらちゃんと料理できるかとそうちゃんとそれを活用して、うん、見事にあの、うん、やれないと、うん、やっぱりそれは告発する側も、うん、首かけてやるわけですから、うん、そういう点では共産党の論戦力に。 やっぱり本当に信頼をしてくださっていると、うん、またそれに応えて、ね、私もそうですけど小池さんもねあれだけ論戦やったわけですからそ う, す、ねはい、そうやってなるほどと、うん、ここに渡したらやってくれると、はい、るこういうことだと思います ね, そうですねぜひお寄せくださいお寄せくださいお待ちをしておりますので効果的にあります効果的にやるあのちなみに金曜日私また質問に立ちますのでこれはテレビでは放映されませんけどネ ッ,、はい、ネットでご覧いただけるとかなと思っております、はい 引き続きき続追及をし、ねね、していきましょうやっぱりね国民の財産ですからね そ, そんな無駄にね、はい、安く売ってもらったら困りますからね、うん、お友達にと思ってはい、はい、ということでじゃあそろそろ終わりの時間なんですけれども<笑><笑><笑>まあなんとか、はい、い, い, いけたじゃないですかい、うん、今日は調子悪い調子悪い言うてしょ、ねね、っぱなから間違うんちゃうか言うて頭の中が本当にこんがらがってて<笑><笑> そうですも、ね、い や, でも や, いやこれね<笑>もうほんまサスペンスですよ一つ一つのこのおかしなものがつながっていくんですよだいぶ ね, ねなんかねあのと推理小説ワ イ, ワイドショー見てて誰かがコメンテーターの人が、うん、豊洲はね縦割りで全然情報がこう、うん、一か所にこうやって誰かが勝手にやってたみたいな感じだけど、うん、これはもうつながりすぎて怖いって。 横の連絡とか連携が取れすぎてたやしいっていう、うんうん、新しい情報が次々次々ネット返して出てきますからねそれがわーっと広がってとそれは、ね、でも、うん、まあその東京でも百条委員会作って、うんね、強制力を持った形で調査やってるわけじゃないですか、うんうん、だからまあ辰巳さんも、うんあのー、参考人っていう与党は参考人でさえね、うん、あの拒否してて、うんえー、これからいよいよ参考人でっていうことで。うん あの野党としては、うん、あのそういうことですけど、うん、我が党はですねもう何もその参考人からやる必要なくって、うん、東京でやってるように証人喚問で偽証すれば、ねうんうん、そのまま告発されるそういう形でやっぱやるべきだと、うん、ここまで疑惑が深まっててね、うん、何も小出しにする必要はない と, いう、うん と, いとね、みんなが知りたがってるんですからね、うん、やらない理由がないですよねそうですね色々いろいろ、えー、コメントもいただいてて、はい えー、ドラマより面白いとかねドラマみたいなもんですよ、うん、本当にこれねであとはなんだ「佐川局長がなぜか人気と」とえしかしあの突然はねひどいね、ね、ひどいとひどいこの前ねあの私会館の下でねセブンイレブンで佐川局長とばったりおったんですよ<笑>朝の8時前にあ早いです、ね、<笑>あ局長質問の次の日ですよ僕のは。<笑> ドラムすいませんすいません言うていや別に謝る必要はないと<笑>ちゃんと情報を出してくださいよ言うて別れたんですけどねまああの人をねただしかし僕はずっと湯、うん、川さんと論戦してきてね、うん、ちょっとあまりにも異常なんですよね、まあ、あの朝日新聞があの、例の埋設物とん の, のに1億円ぐらいしか使ってないと本人が語ったって自うのを僕が紹介したら、はい、突如として「 それは合法であっててて抗議したと聞いております別に森友学園でないのに何、うん、で佐川さんが成り代わって反論するのかと、うん、それから小野池さんのねメモと今されてるあのメモもですね、うん、示してもですよ、うん、それは事実無根だと、はいえー、学校法人の側は言っておりますって、うんうん、それは言ってるか知らないけど何もそれを佐川さんが言ってくれなくていいのに<笑>、うん、なんかこの代弁者みたいな感じですよね、うん、何を守ろうとしてるのか分かりませんけど。 なんかそうそうねあの宮本さんの質問見てたらね宮本さんがだんだん消えてくるのがわかるんですね<笑>こうこうなってねなかなかみあの見どころ満載ですよ宮本さんの質問<笑>あ、まあ、この問題ね、はいはい、楽しんでいただければ、はい、最後の最後まで<笑>最後の最後まで行き着きたいです行きましょう絶対していきましょう ね, う ね, ね、うん、はい、はい、もう我々全力を尽くして頑張りますので皆さん応援していただければとよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします はい、それでは今日の、とことん共産党は、これぐらいで。え、っ, っ違う。あ、じ、ま、ゃ、ちょっと感想なんかを。い感想の面、ごめん、お願いします。すみません、ほとんどね、これね、打ち合わせ、<笑>今日できなかったですよ。<笑>本当にね、申し訳ないですね、ぐだぐだで、はいまえいいですか。<笑>はい、一言で<笑>感想。番組の。いや、僕は、あの、テレビは緊張するんですけど。いやいや今日は、あの、二人が、おられましたので。はい。はい、リラックスして、やらせていただきました。<笑>宮本さん、もっと、ね。 もうテレビなり何 な, なりどんどん出て行ってもらったら「だってこえ宮本武さんってすごい改めてすごい人ですね」って結構メール来てますよね改め て, <笑><その><笑>改めて、ね、<笑>宮本さんってすごい人だったんですねみたいなだったんですよ本当行きましょう僕は参議院時代に<笑>あの竹藤の追及っていうのをやってね竹藤先生 で,、はい、でに逮捕まで追い込んで<笑>はい 弱気を助け、疑惑に立ち向かうっていうのは、ええ、私のキャッチフレーズだったんだけど、ええ、ちょっとやっぱりその血が今騒ぎ、ええ、何年前ですか竹生竹生は、えー、もうもうそうだな、うん、ええ二千二年ぐらいだから十五年ぐらい十五年前十五、ええ、年ぶりの、ねはい、こうきました ね,、はい、<笑>したね宮本ブームが来ておりますので<笑>はいよろしくお願いしますありがとうございまし す, あ り, ますありがとうございました今日は